40代男性が選んだ弟にしたい、ジャニーズタレント、ランキング。1位は、堂本剛と4月10日は、堂本剛さん誕生日。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日4月10日は、キンキキズのメンバーとして活躍する、堂本剛さんのお誕生日です。 1979年生まれの堂本さんは、同性の堂本孝一さんと共にアイドル部を近畿傷として1997年に CD デビュー。俳優としても活躍しており、これまで多くのドラマや映画で主演を務めてきました。さらに、ソロミュージシャンとして楽曲制作やライブも行っています。 今回は、堂本さんのお誕生日を記念して、40代男性が選んだ、弟にしたいジャニーズタレント、ランキング、を紹介します。このランキングは、アンケートサイト、ボイスノート、協力のもと、全国の40代男性を対象に実施した、弟にしたいジャニーズタレント、についてのアンケート調査によるもの。 40代で活躍しているジャニーズタレントも多い中で、同世代の男性から弟にしたいと思われているのは誰だったのでしょうか。上位の結果からランエキングを見てみましょう。丸第2位、平野紫耀、第2位は平野市要、3です。2018年にキングプリンスへのメンバーとして、シンデレラガールで CD デビュー。 シンデレラガールは平野さんが出演した TBS ドラマ、花のチャレから花男ネクストシーズンからの主題歌でドラマと共に大ヒットを記録しました。雑誌、ビビーが集計している国宝級イケメンランキングの常連となり、伝道入りを果たしたことでも話題になりました。一方でバラエティ番組にも多数出演し、天然ボケキャラとしても親しまれています。 かっこいいのにどこか抜けているキャラクターは、年上の共演者からも可愛がられているイメージがあり、まさに弟になってくれたら楽しい日々が送れそうです。まる第1位、堂本剛第1位は、堂本剛さんでした。近畿キズのメンバーとして知られる堂本剛さんは、まだ CED デビュー前のジャニーズ JR だった頃から、数々のドラマに出演。 その後も日本テレビ系ドラマ近代一少年の事件簿をはじめとする作品で全国的な知名度を獲得していきました。近畿傷としても数々のミリオンヒットを飛ばし、40代の人であれば青春時代の楽曲として親しみも深いでしょう。 音楽番組やバラエティ番組などでのトークの上手さや面白さにも定評があり、弟のように近い存在だったら会話も楽しそうです。関西弁もそう待って、親しみやすさはジャニーズタレント随一と言えるでしょう。高橋学平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。